チームコナキミズエミリンズです。よろしくお願いします。はい、私たちのチーム三年ぶりにエッサホイと同じですね。三年ぶりに動き始めました。元気よく踊らせていただきますので、どうぞ心踊ってご覧ください。それでは参ります。チームコナキミズエミリンズ祝祭構え。 お前 本日は第22回小田原エスカホヨ女に盛大なるご解答誠に誠におめでとうございます。 ありがとうございました